はい、こんにちはキューマズです。今回はですね、えー、マレーシアの活動制限令が解除されましたので、えー、今回はマレーシア国内を旅行しようと思ってるんですけども、まあ、その目的っていうのがあの、まあ、ちょっとまだできるかどうかわかんないんですけどもあのベトナムのですね、あの中部、それからベトナムの南部、えー、こちらの方をびしょびしょに水没させられています。はい まだでででできるままはわからないののがイングリスのですのでまずはここで確実性を高めるためにこのトレンガヌというマレーシアの東側の町に来てここでブロッククリンクを飛ばしたいいと思いますそれではまず飛ばす前にこの町中をですね簡単に散策してそれから今ちょっとチャイナタウンの方こちらの方を散策してそれからナイトマーケットに行って。 そその後にリクを飛ばしたいいと思いますそれでは、えー、ちょっと、ま、元気がない街ですけどもちょっと今、ですねまだ、あのー、復活してないんですよ、はい全然店が開いてなくて久しぶりに来たんですけどね、半年以上前かな、うんうん、1年ぐらい前か、うん、そのぐらいに来たときはにぎやかな街だったんですけどちょっとですね あの変わり果てていますね。うんまあ、その状況なんかも。ちょっとあのカメリアに抑えつつ、動画の中に入れつつですね。あのー、リンクを飛ばそうと思います。それではよろしくお願いします。 ははいそれでは、えー、ナイトマーケットの方に来てみましたここはですね以前は人がこう歩くたびにこう当たる感じで人が多くいたんですけどももうやっぱり今、やっぱりこう新型コロナウイルスの影響です ね, これね、全然地元の人ももちろんいないですし、まあ、観光客の人も、まあ、パクは来てないですかねそもそもいないんで。 あそうですね、せっかくこうやって料理の方を用意してるのにお客さんがいないっていうのはこれ辛いですね収入がかなりあの激減してるのではないかなと思います何かこう気に入ったものがあれば、えー、食べてですね経済の方なんかお手伝いできるおファミニマークのおでんですねマレーシアの方なんかおでんのブームがなんか 去年あたりですかね起きてファミリーマートの方が仕掛けた感じなんですけども人気があるみたいですそれではナイトマーケットの方を回っていきたいと思います はい、それでは直径台の方に到着しましまた、えー、それではここからですね近くの島にリンクを1本とあとフィリピンのパ、えー、ラワンですねパラワンの方にリンクを1本飛ばして、えー、ガードリンクにしたいと思います。 はいそれではですね、えー、ビビ島とあとフィリピンの方へのフィリピンのパラワン島ですねこちらへのリンクの方が完成しましたあとはですねまあ、このままあのー、まああのー、今度コタあキナあコタコタバルですねコタバルに行ってあの東、ー、大から始まるえ大きなあのー、広域のタジを作るんですそれまで持ってくれればいいんですけどね6日間はい祈りつつまた壊れたら 新たななものを構築しようかなと思いますそれでは、えー、1週間また、えー、この、えー、クアラト レ, ントレンガヌに滞在してそれから移動したいと思いますツイッター、Twitter、とかではまだこの作戦の内容、えー、内緒にしてますので、えー、また、あのー、なんだポータル申請とかです、ね、ミッションとかも、あのー、この期間中やっていこうと思いますので、えー、引き続きどうかよろしくお願いします